皆さんお元気ですかアナスタシアです今回私たちは桜の風という曲を歌いました暖かい春にぴったりな優しい歌です桜もう散ってしまったところもありますねでも寒いところ北海道は5月まで見られます 同じ花でも場所によって違いが出るのは面白いですねこの場所でしか歌えない私たちの歌楽しみにしていてくださいねいらっしゃいませじゃなくて皆さんこんにちは五十嵐京子です今回私とアーニャちゃん吉野ちゃんの三人は ドラマのお仕事をすることになりましたしかも3人全員が主役のトリプル主演ですす緊張しちゃいますよねそこで私たちは撮影に備えてある特訓をすることになったんですけどこの続きは「桜の風」の曲と一緒にお送りします皆さんあともうちょっとだけ。 待っててくださいね。こんにちは。五十嵐京子です。アナスタシアです。この度、私たちと吉野ちゃんの3人で曲を歌うことになりました。曲の名前は桜の風です。他にも3人でお仕事がありますね。はい、ドラマの撮影ですね。ドキドキするな。きっと大丈夫です。そのために。 特訓してますから。そうですね。その成果を見てもらわなくちゃ。み<笑>なさん、お楽しみに。よいしょっと。うん。<笑> いいお天気ですねプロデューサーさん洗濯物もすぐに乾いちゃいそうあ、そうだあの皆さんちょっと聞いてもらってもいいですかんどうしましたかキョウお掃除が終わったら次はお洗濯しませんかきっとエプロンもかっぽう着も汚れちゃうと思いますし それは良い考えですね。家も衣服も清めれば、一日を心穏やかに過ごせることでしょう。アーニャも賛成です。みんなでスチィールか。お洗濯しましょう。ありがとうございます。よし。 じゃあはりきってお掃除しましょうねダバい<笑>それはトりコしグロというものでしてだあたたちみんな楽しみにしてますそうですよだって私たち 3人でこの家に住むんですからルームシェアとはどんな催し物でしてよしのちゃんフェアじゃなくてシェアですよお友達と同じ家に住むことをルームシェアって言うんですほほ う, ほう ような言葉があるのですね あ, あプロデューサーどうしてアンニャたちがルームシェアをしますか教えてください 屋さんでルームシェアをするお話それでこの女の子たち3人を私たちが演じさせてもらうんですねはあ自らが演じる役と近しい境遇に好みを置くそれはもしや 役作りと呼ばれるものでしてプロデューサーどれくらいの間ルームシェアしますか今日から10日間ならお引っ越しはしなくていいですねルームシェアっていうよりも。 お泊りみたいですね。そのようでして。しかしながら、神職を共にするお話なれば必ずや良い経験となることでしょう。それにイスパウニ家にああお芝居ですね。お芝居のレッスンもすぐにできます。 撮影現場ですから演じる役のことを思いこの身におろすにはちょうど良い環境ですね<音声>はいむしろ私からもお願いしますアーニョも同じ気持ちですみんなでルームシェアしてみたいです 私も依存はありませんみんなで手と手を携えてより良い務めができるように尽くしましょうみんなで暮らすのドキドキしますねとっても楽しみですはいそれにドラマの撮影も ドキドキといえば先日のドキドキデートあの企画もまことに楽しいものでしたああみんなでお花見デートしましたね今日このお弁当とても美味しかったですありがとうございますそれにしてもデートの次はルームシェアなんて <笑>なんだかあの時のカップルがけっはてーあえっ、ー、と今のはそのととにかくみんなで力を合わせて頑張りましょうよしのちゃん掛け声をお願いします私が私たちの中では 吉野が一番お姉さんですからお姉さんわ<笑>かりましたそれでは僭越ながら私、よりたの吉野が温度を取らせていただきますそれでは皆様、行きますよ ええい、えいはい、きれいになりよしのきょうこ。吉野京子 お風呂のお掃除終わりましたアーニャさんお疲れ様ですお風呂はピカピカになりましてだあ吉野の拭いた窓もピカピカですねああ京子はどこに行きましたか京子さんでしたら先に へ向かわれましたたよああ、そうでした次の仕事に行くプロデューサーを見送ってそのままお店のお掃除をするって言ってましたねええー、さてこちらも区切りがつきましたのでわたくしたちも下へおりるといたしましょう。 <笑>あいらっしゃいませ。なんて？<笑>お邪魔します。やっぱり雰囲気のいいお店ですね。なんだか落ち着きます。素敵ですよね。ぬくもりを感じるっていうか？ 言い忘れてましたそこの椅子座るときには気をつけてくださいねちょっとだけ足の高さがあってないんですどれどれあら確かにグラグラときっとこの椅子はドラマで使うものですねアーニャがこういう椅子に座るとスチナーリーあ 脚本の中にありましたお店の役作りはもうできていますねドラマのスタッフさんすごいですそのようでしてこの場を与えてくださった方々の思いに応えられるようつめを果たさねばなりませんねそうですね このルームシェアがお芝居に活かせるようにいろんなことを勉強しましょう勉強<笑>なんだかドラマの予習をするみたいですね<笑>確かにそうかも自分の役の子がすることを先にやっちゃうんですもんね<笑>予習は大事なことでして。 もちろん復讐も自らが過去に経験したことはへてして思いもよらぬところで役に立つものです全く同じとは言わずとも役を知る上での足がかりにはなるでしょうああそういえば私たちの役は。 出身地が違いますねみんな理由があって一人でこのお店にやってきましたアんやたちがアイドルになった時もそうですね言われてみればじゃあこのお店は私たちの場合だと事務所なんですねそっかあの時の気持ちを思いだせば。 <笑>良い参考資料を見つけましたねいはい、あ、よし最後のテーブルも拭き終わりましたお疲れ様でした思っていたよりも早く終わりましたね途中までプロデューサーさんも手伝ってくれましたからねそれに。 前もってスタッフさんたちもお掃除してくれてましたしプロデューサー言ってましたねお掃除しなくてもきれいになってるよってそれを聞いて強化は怒ってましただってこれからお世話になるお家ですよそれなのにお掃除しないなんて絶対ダメですこういうのは気持ちが大事なんですから。 京<笑>子、ママみたいですまママだあアーニャが日本からロシアに行った時も最初にグランパたちの家をお掃除しましたその時ママが京子とそっくりなことを言ってましたからほほー それはそれは。でしたら京子さんも良いお母さんになるでしょう。だ、きっとなれます。京子ママですね。<笑>京子ママー。もうも も済みましたしこれからどうしましょうかそれなら外に出てみたいですここに来る時もすぐに通り過ぎてしまいましたからそれに近くにある商店街のこともよく知りたいですドラマの撮影でもそちらの商店街の方々が。 協力してくださるとのことでしたねお買い物の場面などで返答を貸してくださるとかなあ私たちのルームシェアについても説明してあるとプロデューサーが言ってましたそうでしたねじゃあまずは商店街の皆さんに引っ越しのご挨拶をしましょうか よろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いいたします商店街の人たち皆さん優しかったですね困ったことがあったら手伝ってくれるって言ってましたご挨拶に行ってよかったですねそれに お借りしてるお店の昔の名前も教えてもらえましたしねドラマの設定では「さくら」という名前のお店でしたがもともとのお店は「すずらん」という名前だったのですね勉強になりましたねああこの後はどうしますか 夕ごはんのお買い物をするにはまだ早いですねじゃあこのあたりをお散歩してみませんかどの道がどこにつながってるのか知りたいですしよしのちゃんは何かしたいことありますか私はこの地を守る神仏にもご挨拶をみなが 無病息災のうちに撮影を終えるためにも一度赴もいた方が良いかとああそれとコンビニの場所についてもとても便利なお店ですのでじゃあみんなでこの町を探検ですね<笑> そうですね、なんだか子供の時に戻ったみたい<笑>それでは探検の旅に行くとしましょうせーの、出発おー 朝ですね。 じゃあお味噌汁の味見してもらえませんか おはようございます。今日子吉野うーん、いい匂いがしますね。ちょうど朝ごはんを作ってたところなんです。今日の献立は白いご飯、お味噌汁に鮭の塩焼き、それと甘い卵焼きですよ。とっても美味しそうですね。スパセイバー。 もうじき出き上がりますからお顔を洗ってきてくださいましだあわかりましたああ、それにしても二人とも早起きですね<笑>そうでもないですよ朝ごはんの準備がしたくて早めに起きただけですからよしのちゃんはすごく早かったですよね 私は日々の習慣に従ったまででしてそうですか、はああ甘くておいしい卵焼きほっぺたが落ちてしまいそうああ ー, ーニャちゃんどうしましたあ もしかして、お口に合いませんでしたか い, いえ、そんなことはありません。ふこすな。ああ、おいしいです。ただ、アニャだっけ何もしてませんから。二人は朝ごはんを作ってくれました。でも、私は食べるだけです。 そんな気にしないでください私も吉野ちゃんも好きでやっていたことですからねええー、故郷にいた頃より朝は馬場様と共に家を清め朝ごはんを作っておりましたのでだわかります京子も吉野も。 寝ているアーニャを気にしてくれましたね。二人の気持ち、とても嬉しいです。でも、だから、申し訳ない気持ちになってしまいました。アーニャちゃん。ふむ。ここは一つ、約束事を決めた方が。 よいかもしれませんね。約束事ですかそれぞれがそれぞれの思うままに行動をしてはルームシェアをする意義が薄れてしまうというものそのような心持ちで同じ時間を過ごしても相手への遠慮の念が増すばかりにも なりかねません必要なのは遠慮ではなく配慮では確かにそうですね昨日のうちに何時に起きるか話していればみんなで朝ごはんの準備ができてたのかもですのでまずはそれぞれの要望を話し合いどのようなことを共有し どのようなことが譲れないのかそれらをまとめ約束事ごととして取り決めるのがよろしいかといいですねそういう決まりなら実家にも寮にもありましたしアーャちゃんどうですか子よしのスパセーバありがとうございます<笑> しょを同じくするだけでなくこういった試みをすることもまた良い経験となりましょうおはようございますやあアーニャ奇遇だねアスカ アスカもレッスンですかまそんなところさそういえば風の噂で聞いたよ水卿なプロデューサーに言われてロケ現場で共同生活を送っているらしいじゃないか仕事のためとはいえご苦労なことだねそんなことありませんよとっても楽しいです 京子も吉野もとても優しいですからああそうだろうねこの事務所にいる偶像達は他人の世界に寛容だいや甘すぎると言い換えていいかもしれないなおっといけないな僕としたことが君に聞くことがあるのを忘れていた 私にどんなことですか何大したことじゃないランコが気にしていたんだ君たちのルームシェアをランコが、はああ一時的なものとはいえあるべきところにあるべき存在が欠けているのは何か思うところがあるんだろう フランコ、寂しいんでしょうかその感情だけではないさ君が僕たちのことを思って行動してくれたことがあるように彼女もまた君のことを思っているあえて月並みな言葉で言うのなら心配しているんだだからアニャよければ聞かせてくれないか 君たちの話を。<笑>僕も甘党になってしまったものだね言葉だけでなく直接でなければわからない君の心の動きそれらを彼女に伝えてやりたいと思ってしまうなんてアスカ<笑>だわかりましたアーニャたちのルームシェアの話 聞いてくださいアーニャちゃんアーニャさん起きてくださいうんアーニャちゃんおはようございます起きる時間ですよさあみんなで朝ごはんを作りましょう よあまおしょうゆとってもらえますか テレビ番組は…もう、ダメですよ。食事中に新聞を読んだりするのは…おあなたも昨日の朝は単語帳を読みながら食べてませんでしたかあ、いえ、その…昨日は英語の小テストがあったので、不可抗力というか、やむにやまれずというか…<笑> やっぱり演技のレッスンには歌やダンスとは違う難しさがありますね自らの役がすべきことを覚えただ繰り返すだけでなくその時々における相手の方の身振り手振りに言葉の調子そのささやかな違いを感じ 応じなければなりませんゆえでも大変なだけじゃありません二人がしてくれた演技にどう返すか考えるのは楽しいですそれわかりますあと変えたところをわかってもらえるのも嬉しいですよねちゃんと見てもらえてるんだなって思えて。 がきのあるおはなしでありながらもすべてはゆういつむにのもの<笑>まるでおりょうりのようおりょうりそうですねレシピはおなじでもつかうしょくざいはちがいますおにくもやさいもたべてしまったらにどとつかえません 下ごしらえの時間や火の加減、それに調味料の量。ちょっとの違いで出来上がりが変わってきますよね。<笑>美味しいお料理にしたいですね。<笑>もちろんです。もう腕によりをかけちゃいましょう。あ、皆さん、お疲れ様です。 お疲れ様ですはじめさんもレッスンでしてはい先ほどまでダンスレッスンは皆さんは演技のレッスンでしょうかはいあそうだはじめちゃん女子寮のみんなの様子はどうですかちゃんとご飯は食べてますかで 寮を離れてまだ1週間も経ってないのに大げさでしたね<笑>安心してください皆さん元気ですよそれにご飯もしっかり食べてます寮の管理人さんもいらっしゃいますからそうですかよかった京子ちゃんは優しいですね それで今日のレッスンはいかがでしたかおかげさまでルームシェアの成果が出てきましたよきっと素敵なドラマにいえおいしいドラマにしてみせますよそれはよかったですですがおいしいドラマとはさっき話してたんですお芝居をするのは みんなでお料理してるみたいだねってなるほどそれでお料理ということだったんですね<笑>よくわかりましたお料理といえば皆さんが主演されるドラマは小料理屋さんが舞台ですよね今もそこでお食事をされてるんですかだあ そうですお店の厨房でご飯を作ってお店の中で食べてますだからレッスンの時もわかりやすかったです何がどこにありどのように日の光が差し込むかここに立てば京子さんたちはどのように映るのかまるで 目のの前に浮かぶかぶようでしたね実際に生活したからこそ自分がどこにいるのかわかるということですねでは皆さんのお芝居がお料理ならそのお店は皆さんが作り上げたお料理を盛り付けるための器ですねう器食器 ですかどんなに美味しい料理でも食器がなければ食べられませんし器は料理の着物という言葉もありますこの2つは切っても切れない仲なんです「家は人を入れるための器」<笑>「大地の木とゆかりのある」。 はじめさんらしい。例えでして。大地ですか？確かによく土はこねていますが。あ、いけない。おしゃべりをしていたらもうこんな時間。すみません。私これから約束があるので失礼します。皆さんドラマの撮影も頑張ってください。 お疲れ様でした。お疲れ様でした。気をつけて帰ってくださいね。ダスピダーニャ。ああ、そろそろアーニャたちも帰りますか。ええー。そうした方が良いでしょう。もはや時刻は黄昏時。 夜の帳がおりましたら日の光のもとに出てこぬものも顔を出すようになりますゆえそれはもしかしてプリーズナクおばけですか一口には申せませんね。そうかもしれませんしそうではないかも。 もろ諸々の判別が曖昧になるゆえに人は闇を恐れるのでして難しいことはよくわからないですけど夜に出歩くのは危ないですね商店街でのお買い物もありますし帰りましょうかよしの家の鍵は持っていますねえー ここにしかとみなで一緒に帰るときはお姉さんの私が鍵を持つとそういう決まり事でしたからウフう。ん<笑><笑><笑>あらどなたでしょう ふ, むーふうふうふぅ…これもまたヨリタのものの務めでして恭子恭子起きてください あーニャちゃんどうしたのこんな時間に<笑>今起きたらヨシノがヨシノがどこにもいませんえっえっ お散歩に行ってきます。ヨシノ。書き置きをしてくれたのはいいですけど、どこに行ったんでしょう事務所から借りてるスマホも、ここに置いてありますね。ヨシノ、まだこの辺りをよく知らないはずです。それに、外ももう、何か良くないもの。 いるかもしれませんあの私ちょっと外へ行ってきますみんなで行ったところだけでも見てきますねだったらアーニャもううん、うん、アーニャちゃんは残っていてください鍵は吉野ちゃんが持ったままですしお店を無人にするわけにはいきませんからわかりました 何かあったらすぐに連絡してくださいアンニャもヨシノが帰ってきたら連絡しますからお願いします ここがきもちいいのです。 させてししままいましたか大変失礼をいたしましたいいんですよよしのちゃんに何もなければそれで一体どうしたんですか私のことを求める意志を感じたのですゆえにその求めに応えておりましたねえ この猫は私たちがお世話になっておりますお店とゆかりがあるようでして今夜は家えあかりにつられて訪ねてきたのでしょうお店とお料理が人の糧となった後も器は食卓に残ります。 それと同じように人が去ってしまったあとも家屋はその地に残りますゆめさあそなたも帰りましょう素敵な首輪をくださったお家の方もきっと案じておりますよこの次は明るいうちにいらっしゃいませ。 ちょっと音では通じずとも心根は通じるものでして。では私たたちも帰るといたしましょう。アーニャさんも心配されているでしょうから。 帰ります<笑>はい伝えておきますそれじゃあアーニャちゃん安心してましたよお茶の準備をして待ってくれてるそうですあとおせんべいもそうですかご配慮の分お家に帰ったらお返しをしなければなりませんね おあそうでした。京子さん、今のうちに鍵をお渡ししておきます。明日は京子さんが最後に家を出る日でしょう。あ、はい。じゃあお預かりしますね。<笑>どうされまして い, いえ、ちょっと思い出しちゃって。 前にもこんなことがあったなって何年も前の話なんですけど上の弟が家出をしたことがあったんですあ吉野ちゃんが弟みたいだって意味じゃないですよ分かっていますよそれにしても家出とは穏やかではありませんねもう家中大騒ぎで 親は車を出して私は自転車に乗って思い当たるところを探したんですそれで結局弟がよく遊んでいた公園の近くで見つけたんですいつもよりちょっとだけ家から離れた場所にいて弟の姿を見つけた途端涙が出ちゃいました<笑>あのいつもの場所から 歩いて5分くらいの短い距離が弟にとってはとても大きなことだったんでしょうね慣れ親しんだ地を離れる時遠い近いは気づかぬものです人の背にお目目はありませぬゆえ振り返った時き初めて気づくものでしょうはい。 そうですね。アーニャちゃん、ただいま。よしの、京子、おかえりなさい。ただいま帰りました。この度は、大変失礼いたしました。大丈夫ですよ。すぐにお茶を入れますね。 そういうことでしたか猫がこのお店に住んでいた人と仲良しだったんでしょうかどんな人が住んでいたんでしょうねそうですねこの地に流れるきから思うにきっとおおらかな方たちだったのでしょうひあアウラですか 人と人とのつながりが一筋縄とはいきませぬように土地が人を拒むのであれば居心地の悪さを感じるもの程度によっては身に災いが起こることもありましょうしかしながら私たたちは心身ともに健康そのもの それどころかスタッフさんの用意した調度品の類ですらあるべきところにあるように溶け込んでおりますこれはすなわちこの地の意志が私たちに協力的であることにほかなりませんこの土地の意志 私たちまだ知らないことがたくさんありますねこのお店のことよく知りませんでしたそうですねせっかくルームシェアをしてるのにこのお店をスズランのことを仲間外れにしてたのかも。ですがそのことに気づくことができました。 気づいたのであれば正すことができるはずですはいそうですねよしのちゃんアーニャちゃんもっとよく知りましょうこのお店のこと お店のことを全然知らないねって話してたんですよかったらお話を聞かせてもらえませんかどんなことでもいいです Woohoo! <laughs> 出来上がりますよ。お皿お願いします。わかりました。えっと1枚2枚。追加でご注文いただきました肉じゃが2人前お願いします。肉じゃがですね。わかりました。うん 風に呼ばれた気がしてねああそっちの彼女もそうだろ風がどうかは分かりませんがクランクイン前の最後のレッスンと聞きましたので奇妙な同居生活も明日で最後か君の瞳に今の彼女たちはどう映ってるんだい その何かとやらを知るのは彼女たちだけかすっかり仲間外れだねいいのかい同じ時同じ場所で育んだ絆ですね<笑>本当にみんなでお料理をしているように見えますどんなドラマになるんでしょう 早く見てみたいです。あ, あ、否定はしないよ。 のでお好きな席へ。あ<笑><おー>、<笑>すいません。大きな声出して。そこの椅子座り心地が良くないんです。ついうっかりしていました。間違えぬように脇へ移動させておきましょう。 プロデューサーせっかくですからこっちのカウンターはどうですかお料理がすぐに受け取れますよお待たせしました私とアーニャちゃんとヨシノちゃん3人で作った肉じゃがですどうぞ召し上がれ 忘れ物はないですか、ええ、大丈夫です私も大丈夫です行きましょうかそうですね吉野ちゃん、鍵をお願いしますお任せくださいませ を主演に選んでいただいてありがとうございますスタッフの皆様商店街の皆様それとこの地稲皆様の思いに応えられますよ誠心誠意心を尽くして務めさせていただきますみなさん 最後までどうかよろしくお願いしますよろしくお願いしま す, しします、はあ、やはりかつての自分の姿を見るのは 不思議な心地のするものでしてそうですねお芝居をしているときは自分の顔が見えません私緊張して汗かいちゃいました<笑>あのプロデューサーさんどうでしたか<笑><笑> プロデューサーさんがそう言ってくれるならきっと大丈夫ですねなあはじめはどうでしたかとても素敵なお話だったと思います皆さんの演技だけでなくお料理も美味しそうで食器も料理を引き立てているように見えました 着物を数点ご用意させていただきました私がこの場に呼んでいただけたのもそれが理由かとそういえばエンドロールの特別協力に藤原って名前があったようなもうどうして言ってくれなかったんですか<笑>今回は皆さんが主役のドラマですから 器が前に出るわけにはいきませんおおちょうどいいどうやら鑑賞会はお開きのようだねこれはこれはアスカさんお待ちしておりまして待ち合わせをした記憶はないんだがいやあるいは 来るのが分かっていたのかいいずれにせよ君は相変わらずだな<笑>それで何かご用があったのでしょう君たちを呼びに来たんだ人づかいが荒いトレーナーに言われてねアスカスパスイバもうレッスンの時間なんですね 今度はお芝居じゃなくて歌とダンスのレッスンですねえー、次はフェスのステージからファンの思いに応えるといたしましょうだあそうですねみんなとのルームシェアが終わってしまったのは少し寂しいですけどでも これで全部終わったんじゃありませんねそうですねたとえ季節が変わり人と距離が離れようとも縁が切れることはありませんそして相手を強く思う心があるならその心は目の前だけではなく なりとも届くでしょうはい私たちのできるすべてのことできっと思いを届けましょうねステージに来てくれるファンの皆さんそれに遠くの場所で見守ってくれてる人たちにも。 た と, えどこにいてもたとえどんな季節でも。